神奈川県人権手センターです YouTube といえば、これこれチャンネルっていうのがありますよね。いわゆる暴露系ユーチューバーっていうやつですね。で、最近出てきたのがガーシーチャンネルですね。あれ、すごいですね。皆さん見たことありますかだから世の中、ちょっとね、暴露ブームが来てますよね。だからこのねビッグウェーブに このチャンネルも乗れないかと考えてるわけですだから、例えばですね、解放同盟関係の方とかですね、まあ、他の童話団体でもいいですよ、あとは童話行政とか童話教育に携わった方で、ぜひね、このチャンネルに出てみて、話をしたいっていう方がいらっしゃれば、ぜひね、出てほしいんですよね。もちろんね、あの身の危険のある人には、声変えたりとかね、顔にモザイクかけたりとか、そういうのもできますし、あとはね、今はね、 わざわざ出向かなくてもリモートでもできるんでね、えー、だいぶハードルは低くなりましたよねで。あとはですね、報酬ももちろんお支払いいたします。1ヶ月の、ね、再生数でね うかと思うんです、ね、だいたい YouTube ってね、1再生 0.1 円とか 0.2 円の世界なので、いやうちはもう、1か月の再生数で 0.2 円出します、ただ、1か月経った後の再生数がどうっていうことは、そこはもう全く関係ない、もう売り切りっていうことで、まあ、そこで割り切っていただければと思います。 それでただね、それでもね、何でもかんでもね、その暴露すればいいっていうものじゃないんですね、一応、このチャンネルは教育と啓発と学習のチャンネルなので、その暴露自体が目的じゃないんです、だから、まあ、あんまりね、下品な話はあのやらないですね、あとはですね、一応、信憑性っていうのが一番大事です、ガ、はいえーシ、まあ、さんなんかも言ってたんだけども、やっぱりちゃんと証拠がないといけないしですね。 え具体的にじゃあ、その話の出所がどこなのかっていうのもちゃんと確認しないと、ですねこのチャンネルで嘘800を並べてもらうのも困るので、当然、その何でもかんでもね、えー、採用というわけにはいかないんですけども、でもね、もし教育や啓発に資するものであればです、ね、ぜひね、お話しいただけると嬉しいかと思います。あ音声だけの出演ででもも構わないですよ、うん、でまあそそれれねね目的に関しては、ね、それはもう まあ、公益のためという目的であっても、単なる支援でも構わないんですよね。結局、結果的に、ね、その話す内容が、啓発、学習につながればいいというのが私の考えなので、目的は問わないです。ただ、内容のね、その内容がその学習、啓発に資するかということと、あと信憑性というところで判断しますので、ぜひね、えー ご応募いただければと思います。あの、下の概要欄に入れ、入れおきますけどもえ、Twitter の DM で受け付けます。まあ、あとは、あの、チャットワークに参加していただいてもいいと思います。まあ、とにかく詳細は下の概要欄をご覧いただければと思います。まあ、実際に、でもこの企画は成立するかどうか分かんないですよね。まあ、ちょっとダめ元で呼びかけてみようと思います。ということでね、えー、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。